ちょっと一二三とちょっとね回してみたいかなと思いますねでは行ってみたいと思いますレッツゴーそして前の ss に追いつくと<笑>いや俺が早いんじゃなくて前の人たちがゆっくり走ってるからねこれね はい、それはですね、MT07。 周遊泥入っていきたいと思います21度結構寒いですよそれでですねここはですね制限速度が40キロとなっておりますので、まあ、プラス10キロまで50キロですね50キロまで行かないぐらいの法定速度を守った状態でまず走ってみたいと思いますでここまでね117キロを乗ってきたんですけども軽くね 僕の印象的なことを言うとですね、XSR700 先日乗ったんですが、それとはね、全く別物の操作性ですね、非常に m t 0 7の方が素直です、非常にいいです、ただ、ネガティブ情報としては、なんか突き上げがすごく来るとか、そういう情報が結構あるんですが、それ、確かにあります。 確かにあるんですよ、サスペンションは結構柔らかい感じがするんですけれども、意外と初期の段差を越えた時の初期の突き上げというかね、そういうのが気になるところではあります、m t 0 7 x s r 多分同じギア比だと思うので、だいいたですね。4、5、4、5、時には3に落とすみたいな感じ で, ですね。走っていきたいと思っております。で今4速 だいいた4 0キロ、4 5キロぐらいですとだい体、海回転数的には2800 2500、600ぐらいな感じですね1 8 4キロの車体に72馬力のエンジンが乗っかっているわけですからパワー不足というのはです、ねまあ、感じることはまあほぼないと思いますねで今、コーナー出てきて今、曲がっているんですけれども そうですねこの時、ね、まあ交差点曲がってる時に僕もちょっと気づいたんですけれども、XSR700 は、ですねなんでだかわかんないんですけど、タイヤ、フロントタイヤがすごくこう遠くにあるようなイメージがするぐらい、なんかフロント荷重にしづらいバイクというような感じがしたんですね、でフロント荷重にしづらいから、アクセルが開けづらい。 フロント荷重になっているとですねアクセルを開けたときにリ ア, 荷 重, にリア荷重っていうんですかねあのリアスティアっていうんだと思うんですけどもリアにふーっとこう荷重がかかった感じがすごくやりやすいんですけどもフロントタイヤが少し前にあるような感じでこう荷重がちょっと抜けてるとアクセルをね開けるとこうなんか思ったような方法と違ってなんかそのまままっすぐ行っちゃうような感覚がしてで す,、ね、すごくアクセルを開けづらかったんですね。 操作性とかすごく軽くて乗りやすいバイクではあったんですけどもそこがすごく XSR の時に気になったところですで、m t 0 7はどうかというとですねこれがですね不思議とね全くないんですよね今ね、ねコーナー抜けてる時きも、まあ、このスピード駅だからっていうのもあるんですけども荷重がすごく、ね、フロントにかかってて で リ, アをリアにこう荷重が移りやすいですねはいどうぞはいいってらっしゃいこういうところですね少しこうインに体を預けてあげるとフロントがすごく接地感が強くてですねアクセルをですね開けていけやすいですねフロント荷重にならないってことはですねどうしてもアクセルを開けると前に行っちゃう感じ前に行っちゃうっていういのは あの曲がってる方向じゃなくて、前に行っちゃう感じがしてです、ね、開けづらいんですよね、m t 0 7に関しては、そのあたりは全然ないですね、しっかりフロントの接地感があってで、コーナーの中盤からです、ね、アクセルを開けていけるというような感じになります、ここね、かなり長いコーナーなんで、ここからですね、すーっと、フロントにすごい接地感があるんで、ここでアクセルをぐ、ね、っとこう、開けていきやすい。 そういう感じのバイクですねすごく安定してますそして曲がりやすいですこういうところもですねすごくね荷重が抜けてないですね、えー、荷重が抜けないのでコーナーの後半でアクセルを開けていきやすい本当に乗りやすいですねこれはで今3速4速というようなところを使い分けてるんですけども5速 3 速, 速 45km で回転数的には3000回転ですね、まあ、回ってるっていう感じは全然しないですで4速に入るとこれがですね2600500回転ぐらいありますねだけどちょっとここ登ってるんですけどもコーナーの立ち上がりで開ければ とねまあ、ついてくるような感じじですねじゃあ5速5速だと4 5キロぐらいだとどうかな、2200回転ぐらいだけどね、5速でも、まあ、全く問題ないですね、飛ばそうとか加速しようとかっていう気がなければどことこ感を味わいたければこ の, この回転数がいいんじゃないですかね、5速ぐらい。 ただ、5速で45キロぐらいでもコーナーの出口で開けてあげるともちろん加速はね、していきます、どこどこどこどことこういうところですね、せーの、ドンですね、全然加速はしていきますじゃあ、6速どうか6速はさすがにきついかな、45キロ、あー、結構きつい2000回転ちょっときついな、はいはいはいはい。 4、5、6 6で45キロはちょっと厳しいかなまあ5速でしょうね上げても5速でしょうねで5速でトコトコしながら景色を見ながら気持ちいい感じで走れるというところではないかなと思いますね 5速で走っているとやっぱりコーナーの手前で4速に落としたくなるなで4か3で曲がりたくなる今4で走ってますけどもここからコーナーに入るときにやっぱりこうちょっとこう3にこう落として曲がっていくで4に上げるみたいな感じが楽しいかもしれないそれがね3434なのか4545なのかみたいな いうう感じでしょうね今みたいなこう橋の継ぎ目とかですね段差を越えたときもそんなに、ね、ズダンっという感じは来ないですね、このスピード域行きでしたらただ、サスペンションの初期の沈み込みとか柔らかく感じるのにもかかわらずちょっとねこう突き上げ感があるなっていう感じはしますよ、やっぱり。 じゃあ、えてもうちょっと回転を上げるために二まで落としてみましょうか 45km2 速か4000回転ぐらいですねそうですねさすがにこの辺まで来るとまあ回ってるなーっていう感じがするのでギアを上げたくなりますねやっぱね でどこどこ感というよりはつながった音になってくるという感じですねでもいい音すごい3434かな気持ちいいのはね、奥多摩の標準のスピードでいくと3434が一番いいかもしれないですね すごいね、セルフスティアというかね、勝手にバイクが曲がっていく感じがすごくある、これね、僕が乗ってる XADU もそうなんですけど、こう視線さえね、出口に送っておけば、もうそのままバイクがいっちゃうっていう感じですね、もう手に何にも力がいらない、まあ、これはセルフスティア、バイクっていうのはセルフスティアで曲がるんで、それは当たり前なんですけど、その感じがね、すごく強いですね。 不思議ですね、これねこニュートラルな感じが強いっていうね。<笑>不思議な感じがしますけど、もう院に体を預けてあげれば、もうそのまま何もせずに、コーナーの出口に向かっていくで、しかもその時の操作性がすごく軽いというのがね、えー、いいところなんじゃないかなと思いますね、まあ癖 が, ないのが 癖, <笑>癖がないのが癖癖癖ががないのだわな、これ、もう本当、全く何にもないもんな。 無, 味無臭って感じいいですね今のところとかね本当気持ちいいですね今基本的にあのこのスピードなんでタンクを両膝でね軽く締めたような2グリップの姿勢で乗ってますけどもではですね大変お待たせいたしました まあ、飛ばすわけじゃないですけどね、心地よく回してみたいかなと思っております。ここちょっと直線続くんでね、ちょっと 1,2,3 と、ちょっとね、回してみたいかなと思いますね。では、行ってみたいと思います。レッツゴーうわぅ早い早いうわぅい。 回転7000回転ぐらいやばいねうわっ速え速えすげえ力あるさあギャラリーコーナーです<笑> 3足2足ああなるほどああガスってきちゃったなガスってきちゃったけどそうですね XSR700 の時もも。ったんですけども 速度域が少し制限速度よりも上がったところになんか標準が合ってるというかねこのサスペンションの作りとかそういうのが合ってるかなと思うんですねああ気持ちいい今のなんか本当にインに体を預けてるだけでですねあんだけ気持ちよく曲がっていくので何にもしてないですよね もうフロント荷重アクセルを戻してフロント荷重にしてそのままアクセルを上げることによってリア荷重にスーッとこう動いていくってい う,、ね、うすげえ気持ちいいわこれは、ね、もう、ザ・素直です、ザ・素直すごい、XSR がね、申し訳ないんだけどもちょっと期待外れだっただけに僕の中ではですね MT は裏切りませんでしたねでねちょっと気になるのがちょっとスピードを上げていくとうわっ霧濃いよこれスピードはうわこれ見えねえぞ<笑>でねちょっと気になるのはね ブレーキなんですけどフロントブレーキから入っちゃうとかなりねフロントサスペンションのセッティングなのかわかんないけどカツーンってねノーズダイブしちゃうんですよなので必ずコーナーの手前リアブレーキから入っていくといいかなと思いますね。 いこれ切り返しが軽いもんな。 は奥多摩主流道路、今度は下りですね、行ってみたいと思います、上りと下りとね操作性が違うので、下りはどうかなと思うんですけども、下りは基本的にね、やっぱりこうブレーキの感じとか、それからですね、フロント荷重にかかりづらいバイクは、やっぱ下りの方が苦手なんですよね、なのでどうかなというふうに思いますが、えー、それとエンブレですね。 割とですね、ドカンとこうパワーが盛り上がってくるタイプなのでエンブレがきつそうだなっていう感じはするんですがなんか下りなのにね、アクセルをこう開けたり閉めたり開けたり閉めたりとかしないと、まあ、法定速度って走れないバイクだと面倒くさいんですけど5を入れてみましょうか、5だとあ、5だとちょうどいいかな奥多摩下り5だとだいたい スピード変わらずちょっと徐々に徐々に落ちてくるぐらいのエンブレの効き方をしますねなので下りとことこ感を楽しみたければやっぱ5速ですねじゃあ4入れてちょっと走ってみたいかなと思うんですけどもさあコーナーどうでしょうかねああんまり変わらないな素直にアイムソーリーだな全然 上りと操作性は変わらないですね。素直くんですで。フロントが逃げてる感じもあまりしないかな。フロントが逃げてる感じっていうのはね、ちょっとなかなか伝えづらいんですけども、まあ、フロントから荷重が抜けるっていうことなんですよね。例えばこっちのカーブで、まあ体はこっちに行ってるんですけど、バイクがこっちにこう行きたがるんですよね。 なんかフロントに荷重がかかってないっていうのはそういうことなんではないかなと思うんですけども、で開けるにもねなんか開けづらい感じですね、フロントから荷重が抜けるとはい今、まあ、下りですけどね綺麗にねあのリアにスティアがかかって曲がっていきましたので、まあ、分かったと思うんですけど、上りも下りもそんなにね操作性は変わらないのかなというふうに思いますね。 やっぱりギアを落としているとエンブレー効く、やっぱそうね、やっぱ4、5ぐらいが下りも気持ちいいところですね、法定速度内でしたら。では、下りもですね気持ちよく開けてみましょうか、どういう感じの操作性になるかというところをちょっとこうインプレしてみたいと思いますね。法、ま、定、あ、速度プラスアルパーぐらいの 感じのイメージでいいきたいと思いますなるほど、やっぱね、上りのとこでもお伝えしたんですけども、こういうところでブレーキかけるじゃないですか、そのときにセッティングなのか、そういうものなのか、ちょっとわからないけど。 フロントのサスペンションフロントフォークがですね結構、こうガーンってこうボトムしていくるんですよだから必ずリアをかけてリアかけてからフロントみたいな感じでいかないと結構ねフロントがカチッって入るんですよねそれが怖いこ う, こういう感じ、こういう感じわかるかなカーンってこうフロントが落ちるんですよね ブレーキが効きすぎるのかなすげえ効くんだよねブレーキはこういうところ切り返しがね非常に軽いリアから入ってフロントをかけるリアかけてフロントかけるなるほどそうすると非常に安定しますね ちょっとねシフトミスしましたけど、あのさっきの下りのところもね、ね下りでフロント荷重からずーっと曲がっていって、リアに荷重がかかる瞬間とかもね、ねすごいね、こう逃げないから、フロントが、すごくね、アクセルを開けていきやすいですね、これは上りも下りも同じですね、ここがね、なんか XSR と全然違うんだよな。 もうちょっと寝かしこんだときに、なんかね、まだ手応えがあるっていう表現の方がいいのかな、なか特に下りのときなんかだと、まあ、こう曲がって、こう今、フロント荷重から出口でこうリアに荷重がこう移っていく、こう開け始め、この辺ですね、この辺が怖くない、XSR は怖い。 なんか開けても曲がっていかない感じになるんだよな、XSR。うまく乗れなかったんですよね。フロント荷重からスーッと寝かしていって、開けていたときですね。ぐっと頭が入るんですよ、MT は。XSR は入んないんだよな。ここからね、こう、開けていったときに、今これ開けてるんですけど、回凍性がいいっていうんですかね、こう中にぐーっとこう切れ込んできて、 今リアスティアに変わるというかねそこがすごくねこの MT は気持ちいいですここから出口に向かってこう開けていく開けていった時にこうグッとこう入ってくる感じがありますね多分僕が思うに XSR も 本当ははそういうい風に乗れるはずなんですよだけど、なんか僕の体調とか体形とかなんかそういったもののいろんなもろもろで多分、そういうふうに乗れなかったんだと思うんですよね、こういうところ、もうね、立ち上がり、すごい気持ちいいんですよね、何が違うんだろうね、XSR の方が基本的にハンドル低くて遠いんで、フロント荷重しやすいはずなんだけどね、だけどそういう感じにならなかったんだよな。 ちょっとその辺がどういう仕組みになっているかは僕はちょっとわからないんですよね、こういうところ、それから、ね、さっきからちょっと気になるんですけど、リアブレーキを踏んだ状態でシフトダウンするとなんかリアブレーキになんかつって感覚が来るんだよね、なんか突き返しというかね、うんまあ、ちょっと気になる人いるかもしれない。 あ, あいうとこね開けていけるんだよなこういうところもねそして前の SS に追いつくと<笑>いやいや俺が早いんじゃなくて前の人たちがゆっくり走ってるからねこれね で<笑>すね。S S の方たちに追いついてますよ。<音楽>まあそのくらいね、M T の旋回性能が高いということですよ。<音楽> お尻ちょっとずらしてあげるとすごく、ね、インに荷重がかかってフロントから抜けないというか、ね、開けていきやすいですよね、すごいだから本当に上手い人が走ったらもうマジで速く走れるバイクじゃないかなと思いますねさあ、SS の走り屋と思われる皆様しばしのランデーありがとうございました。 <笑>ということでね、奥多摩周遊道路はこれで終わりなんですけれども操作性皆様に伝わったかどうかわかんないですけど僕の率直な素人ながらのインプレッションをさせていただきましたそれではですね、これから高速道路に行きますので、まあ、別動画で高速道路のインプレッションは流したいと思いますまさチャンネルはですね、この動画だけではございませんたたたくさんたくささんん皆様のためになる動画 あげておりますので、ぜひチャンネル紹介動画をご覧になってチャンネル登録をよろしくお願いいたしやす。それではまたチャンネル、これにて失礼いたしやす。